よしゆきですそれにつけてもおやつはカールふんわりサクサク明治お米で作ったカール甘辛醤油味米明治 お米で作ったカール甘辛醤油味を買ってきました見ていっちゃいましょう、うん、こいつがですね稲を持っていますねこいつはカエルですかね日本足で立つ カエルですよそうですよすごいですねこんなカエル見たことないですよでこのおじさんが米を持っていますねお、米を持ってなんだか 楽ししそうな顔をしていますねいいですねうんいいですねサクサク軽くて香ばしいお米のカールができました甘辛い醤油の味がお米の香りを引き立てる 新しい美味しさをお楽しみくださいとありますそれでは新しい美味しさをお楽しみしちゃいましょう 風呂を開けました今はですねこの醤油の香ばしい香りがきますね、うん、それではいただいちゃいます あのです、ね、てっきりですよ米を使っているからなんかもっとあのおせんべいっぽいのかなと思ってたらちょっと違うんですよちゃんとスナック菓子っぽさがありますよすごいですよなんかね普通のおせんべいの味じゃないですよちゃんとカールのサクサク感がきますよ なんだろうなこのこのね独特のサクサクサクサクした感じのあとにこのちょっとうんこの醤油の香りですよ、うん、でね この醤油の香りがね引き立ってる感じですよで結構ねこの甘じょっぱい味がいいですねでもねそんなにまあ、辛くはないですねそんなに辛くないね全然ね甘辛と書いてあるけどまあそんなに香辛料とか入ってる感じじゃないなうん。 なんかねあでもねうん後味はじゃあねちょっとおせんべいに似てるかなって感じはしますけどねいやーでもねう ん, なんだろうなこの米なのにふわふわしてサクサクしてるっていうんですかちょっとこれは新しい食感ですね うんうんうん、うん、まあ米だったら普通におせんべい作ったらこんなふわふわしないですもんね、うん、でこの米のふわふわサクサクの中にちょっと醤油の香りと。 甘じょっぱいい味わいがきます、ね、うんこれはなかなかいいですねうんあとはなんだろうなうんああとうんまあ結構ちょっとおせんべいに近い味はまあするにはするからちょっとお茶受けにこういうのもいいかもしれないですね ちょっとお茶受けにこういうお菓子とかいいですよなかなかうん、うん、結構おせんべいでお茶飲む人なんか結構いいんじゃないかなお茶受けとかにねうんだな以上明治お米で作ったカール甘辛醤油味でした開封後は 早めにお召し上がりください。